吉シです明けましておめでとうございます2013年初吉シですよ明治ショコラティエスタイルポポロン キャラメルのムースショコラメイジポポロンキャラメルのムースショコラを買ってきました香り良いココアパウダー ササクサク食感のココアシューキャラメル味のふんわりチョコクリームですかいただいちゃいましょう 箱を開けましたでっかい袋一つ 風呂を開けた瞬間チョコレートの香ばしい香りがきましたねああとほのかにキャラメルの香りもしますよこちらがそのポポロンですねえっと、えっと、おこの 表面のココアパウダーの粉から香りが漂ってきますねいただきますちょっと。 この表面のココアパウダーは少し苦みがありますね何だろうけど中のキャラメルのチョコレートクリームはちょっと甘い感じですねあこの 表面のココアパウダーの苦みが効てますね、うん、あとこのシュンのココアのシュンのサクサクした感じね、うん でもちょっとねザクッとした感じですかね、うん、ココアパウダーの苦味ココアシュウの少しザクッとしたサクサク感最後に キャラメル味のちょっと甘いチョコレートクリームの味わいいやでもこれなかなかでそんなにねちょっと甘さ控えめなところがいいですねやっぱりね、うん、このやっぱこの表面のココアパウダーの苦みがいいアクセントになっていますね ほらなかなかねいいですねうん あ, あと口の中に最後にはこのキャラメルの香りがくるところもうんなかなかいいですよ、うん、以上 明治ショコラティエスタイルポポロンキャラメルンのムースショコラでした2 6六度以下の涼しい場所で保存してください。